に意味なにわわからない日常だっていいじゃないかそれがウマジョー ああ、今日で魔法学校卒業か。ああ、いろんなことあったなー。うん、本当いろんなことあったよね。縄文時代にも。ああ、授業つまんないな。よし、旅行の本でも見ておった。今年のゴールデンウィークはヴェネツィアに行くけど、何しようかな。それにしても景色良さそうだな。はい、カリんくん。はい。 次のページを読んでください。えっ、ー、と、えー、運河をゴンドラという乗り物で渡りました。えっと、何を読んでるんですか、かりんくん？今日本史の授業ですよ。ああ、またやっちゃったー。あれ、みんな笑ってる。これでよかったんだー。 どなたさんかしら今クラスで爆笑を取った人気者は私とバディを組むのよどうもチャイマイオニーですもちろんいいぜカリの足を引っ張るなよどうもカリーポッターですこれがカリンちゃんとの出会いそしてこの魔法学校では 2人一組のバディを組んであらゆるテストにクリアしていかないといけないのそして全てのテストの総合点数が満点500点そのうち450点以上で合格でこの魔法学校を卒業することができるんだよねでもねかりんちゃんとバディを組んだのが私の大悟さんかりんちゃんはいつもどんくさくてどのテストも赤点だよねもうほんとチャイの見る目がなかったバカバカ だからこのままだと魔法学校を卒業することができないの。唯一卒業できる方法はあと一つ。それは最後のテスト。それはね、今はもう魔物が出ない悪魔の洞窟に入り、奥にあるキャンドルに火をつけ戻ってくる。このテストで98点以上取ることができれば、総合得点450点ギリギリで卒業することができる。私たちは絶対に諦めないよね行くよね カリンちゃんもちろんだよ腕が鳴るぜちょっとそうやって腕を回さないでそれをやって毎回赤点なんだからはいごめんなさいカリンちゃん着いたわここが悪魔の洞窟かでも暗すぎて何がなんだかわからないな はい、これでロウソクに火をつけてなにこれ、マッチだよねおごれぴやんごちゃぴやんちょっとちょっとおばれみたらぴやなにチャイちゃ ん, んちゃちゃも歌いたいのなわけないよね早くロウソクに火をつけてはいあい今日は大事な試験な分かってるはい。うわ、ここが洞窟か怖いな なめとくいって